はいはいどう も, ー、はい、どうもーはいどうも水玉りいもドですお願いしま す, いますねれいやセカンドチャンネルですかセカンドチャンネルですカンタンね誕生日ということですいませんありがとうございました。ありがとうございま す, います、まあ、俺らの誕生日は別に知らねえと思うやついっぱいいるから。それはごめん、うん、そのあれはないからカンャン は, いこれはね、簡単の多分誕生日ということでそうですね育成で言われたの家族ととトミーともその 撮影手伝ってくれてる<笑>どなんか抱負とか言った方がいいのかないいよ頑張って<笑>そのままでいいね UM <笑>っていうね事務所の、うん、いつもね支えていただいてる方から、うん、僕に向けてね、うん、多分届いたんですよ、うん、はいおおんだ？おおおおおちょっとこれおーおれおおおお何おいや、匂いで先にやおおっておおおおお これビーズクッションですよ。あ、なるほどね。なんでお前が先にああ、これか。うあ、これあれだ。<笑>こうやってやるやつだ。いやそうだな。ぶっちょ一回。ぶっちょい。ぶ<笑>っちょ一回。<笑><笑>日野さん、編集しました。な？うん。何？危なかった。何？な、ぶっちょくってかあれだけど。 ぶいい座布団買ったらいいかなって思ったんだけど完璧じゃんでもこれがあるからそれかぶるじゃんよかったそうそうで今日もねそれそのこの手こっちの手さ怪我してるじゃん、うん、あこれねあ俺 の, もの怪我してたわやめろよ待機すな<笑>あれやん腱鞘炎というかそうそうそう最近ちょっとまたなっちゃってて噛んだはねチェックしてるんですよ編集の時マウス使わないんだよね、うん、でねそれで多分腱鞘炎になってるでしょ<笑>ってことでねこれ<笑> これがね、僕からのうわこれが本当にアップルのマウスみたいなうわ嬉しいわこれがでよかったらこっちで危なかったよねうわホ本当に惜しいやつだ本当に惜しいやつだうんさすがでございます<笑>じゃあこれねうんこれをマジックマウスって言って、うん、マックで僕あーで編集ー もう本当に一日中してるんんすようんうんケガしちゃうとそうね頑張りますもっと頑張ります<笑>いやいやそういう意味でやってるんじゃないけどねいやでもね、うん、やっぱ俺これ YouTuber になろうっていう子がさ今小学生に3位なんでしょ第3位結構思ってるのも違うかもしれないね<笑>ってことを言いたいかもしれない誕生日プレゼント逆にこの二つで何かもらったのいや 自分に本7冊買いました1週間違う本よね<笑>ちょっとずついやでもそんなもんよ俺もだって去年の誕生日別に僕にみんなが本当にリップとかしてくれて、うん、すーげえこいつ最高の誕生日だってなってるかもしんないけど<音声><音声>昨日も編集室でこうやってやってて<音声>で結構さ仲いいやつとか来るのよ 誰も俺が誕生日だと知らない<笑>クラスとかだったらさ引退してるしねサークルもねでもマジでこれ嬉しいっすいそうね そ, そういうのもあってかな<笑><笑>いや結構寂しかったりもするんじゃんう、ね、こういう YouTube っさ確かに確かに本当に二人で撮ってるわけだから幸せだなと思うもん、ね、い個ありがとうございます、ね、<笑>いやリップなんてもう本当に嬉うしかったしさそうだね いや本当にずっと見てましたもんホンにトミーも知ってると思うけど、うん、僕たくさんのリップを頂 い, いてそうだねいや生まれて初めてですよあんなに指輪ってもらったらこれをね、うん、使ってこの動画編集してますこ れ, これも使ってねこれも使って本当にありがとうございますみんな、うん、動学で多分続けれてるし、うん、今年も頑張ろうって思ってるんではい まあ投稿、毎日投稿もちろんやることと、うん、まあいろいろとやりたいことがたくさんあるから、ね。まああとこのセカンドチャンネルでね、うず、ん、って頑張っていくと。任せてください。はい。そんな感じですか。すいません。お時間取らせてしまって。<笑>ありがとうございました。じゃあまた明日。ありがとうございました。